はい。皆様、ごきげんよう。中名優と申します。さて、本日は、東日本大震災から12年を迎えました。多分、世間の人々も、このような歴史を知っているようですが、茨城県に住んでいる私は、今回、茨城県における、 東日本大震災についてのポイントを解説してみてさせていただきます。本日、よろしくお願い申し上げます。2011年、 3月11日、午後2時46分頃、三陸沖を震源とする、国内観測史上最大規模となる、バグニチュード 9.0 の巨大地震が発生しました。しかも、地震のみならず、津波も発生したほどもあります。例えば、茨城県では、最大、 中メートル以上の津波もありました。さらに、東武新浅から29分後の午後3時15分、茨城県沖を震源とするマグニチュード 7.7 の最大余震が観測されました。この地震に対して、気象庁は、発生した当日に、 平成22社で、東北地方大変洋大きい地震と似ていましたが、4月、3日、最後は東日本大震災という模様に、特に決定しました。茨城県の事件として、 九1人の震災関連死者を含む、当人中の方は、65人。行方不明は、1人。そして、負傷者は、712人となっています。さらに、建物の被害は、全館や、半壊、一部、破損など、含めて、合計、 21万ユネ以上を割っています。一方、話を変えさせていただきますが、日本全国の被害というと、発症的に言えば、1792人の身体加熱死者を含む合臨中の方は、19692人、行方不明は、 2523人を割っています。この先は、世界の失業率ランキングを調べましたところ、東日本大震災の影響で、2011年から2012年まで、日本の失業率は、このモザよりも高かったということですので、 震災直後は、新規求人数が大幅に減ってきました。特に、岩手県や宮城県で、有効求人倍率が一時的に低下しましたので、つまり、その間は、就職について、つまり、厳しい状況だったとは言えます。 茨城県においては、特に、北地市や北、北茨城市の方が、被害が、深大ですものの、大洗の公園施設や、市街地における大きな被害で、観光業も、打撃を受けたそうですので、茨城県に住んでいる和田越にとって、これだけで、 心の痛みが、全然、収まりません。まあ、茨城県における、震災復興や、観光地派遣のため、アニメ、ラルズアパンザーや、茨城県公認20番の、茨織様をもて、茨城県の魅力が、華やかに、 現れていますもちろん、東北地方でも、ほぼ、茨城県のように、東北文豪様をもて、東北地方の地域活性化も、立てされています。とにかく、あくまで、茨城県や、東北地方、ゆる め, めにも、 震災復興を心よりお祈りしております。はい。皆様はいかが思われますでしょうかまあ、東日本大震災についての話をしきれないところも結構多いようですので、もし、東日本大震災について他に ご存知になったところもありましたら、ぜひコメント欄でお教えいただきましたら嬉しゅうございます。ご提案誠にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それではまた時間が経でお会いしましょう。 いた開きまーす。